ほらほら。ほら あ, あ、すごいすごい。本当だ。びっくしてる。こっちこっち。<笑> あ, あ、本当だ。当だ。よくふくんだね。ふくんですよ。ここら辺がちょっと心拍とは違うところだね。なるほど。でも心拍も手をふくじゃないですか。うん。ではあれこういうところはふかないでしょ心拍股。また、ね、か, からふくないし。ま心拍またとかそういうところだけど。なるほど。だからさっきのやつは結構吹いてくるよ。出ないかすごい量が増えるよね。 水やないゃ平気か?。まだ大丈夫です。昨日と今日でなんとかなら並べたんだよ。暑くてな外出してよねでしょう。そうですよね。これは一体なぜこうやって。これ有名なほらあの人の木村さんのほらここにほら木がこたてやつあってある。あるの真似だよ。うん、<笑>なるほど。見たことある。<笑>こうやったらこう曲がるでしょう。ん、いいんだよ。そ, れそういうふうにしたいわけ。うん、羽がでまっすぐ上向けちゃうよ。ただ。 今植え付けてやるだけだから。あ、そうなんだ。だだあの、あ、あそこの公園のところに取っ た, 種取っ た, 種った。種。種。そうだよ。種まいたの、ニレ列ヤキの、ニレ列ヤキ、種取れんだ。うん、取れる。あの公園のところに取ったんだ。あれはね、こうやって作ったんだよ。作ったんだよ、これ。あの、この前さ。これ、中身は卵です。 卵<笑>中身は卵中身は卵、うん、卵の殻の 殻, 殻,、うん殻？殻にね、瞬間接着剤をくっつけ て, あ砂つけてると 粉, 粉をバーっとつけるの粉開いてないですか開いてます一応面白いおおすごいし白いでしょこ こ, ここら辺はちょっと薄いんだよ薄いからこうなっちゃってるんだよ本日の動画は玉石鉢でおなじみの一夜の盆栽さんの提供でお送りします一夜の盆栽さんありがとうございます ええー、もう動画ちょっとだいぶ少なくなってるみたいな気がするけど。 すごい量だな。結構な量ですね。石付きって皆さん作るじゃないですか。石付き。うん。私の石付きはこういう石付きです。完全に石だけです。石だけ。下に鉢はありません。んこれも本当これが本当の石付きだと思うんですよね。んこれなのが図書なんだけど、こんな小さくてもね結構持つんですよこれで、ね。あと黒松？黒松とか。あとはこういうのとかね。こんな小さくても完全に石だけ。 便利なんですよ。これをね、こうだいたいこれミニア三つあるんですけど、三つぐらい置いてね、船を一つポンと置くといたりするとね、結構船のあの海の景色かなんか見えてきて、す, ね、すごくいいんです。今年のしゅん春限定にもしかしたら飾ろうかなと思って、あいいですねええ、ちょっと人と変わったねか飾り方をしてみようかなと思って考えていますー。好きな木とかはあるんですか？私はないんです。もう全般？全般。いっぱいあるもんね、いろんなの。<笑> 種類はもうだからあの普通今日は何が欲しいって買いに行くじゃないですか意外と皆さん、うん、私そうじゃないんですよ、うん、行ったとこ勝負でいいものがあれば買ってきちゃうなるほど気に入ったものがあれば買ってきちゃうという主義だから何でもいいんですは、えー、何が欲しいってっあんまりないです ね,、うん、ね種類増やすとお勉強することもいっぱいになっちゃうからいやでもそんなにあれしなくても。 結構大丈夫ですよ大丈夫ですか大丈 夫, 大丈夫全部その木の特徴とかなんかを知らなきゃ盆栽できないってこどのことはないですよ、ね、ほとんど準じてますからね水さえやっとけば大体枯れないんだから<笑>確か<に>、ね、<笑>例えば植え替えでも赤玉が土がいくつで桐生砂がいくつでとかってよくいろいろ理論する人いますけど、ねはいはい、それがその割合が違って どののらいの変化があるってことをそれがが変化が分かるような管理ってできないですよね多分、うん、そこまでの細かい管理、うん、だからまあある程度のところでいいんじゃないですか楽しめればそうですね<笑>私はそんな感じで、はい、もう楽しむのが第一だから素晴らしい、うん、違うからかそう全部違うんですよ言った人のうちと同じ環境の人がいるかってうといないんですよなるほど 山, 山香箸山香箸だけどミショだよねうん多分ミショ珍しいねこれは珍しい こ, こんなちっちゃいのがあるんだミショの結構山鳥のやつとか手に入るけどミショのこんなちっちゃいのはないなすごいねうもう寄せたのかそうそうそれで五六年経ちますよ多分 そ, そうでしょうねすごい古いもんね、うん、ほらオサミズキオサミズキこうかわいいそいてます まだいっぱい花があるすごいねこれこの間ないだなと思ってこれもらってきて、うん、見た見たからいったやつ<笑>もうすぐ植え替えちゃうちちそ う, う出雲がおりポッとこれだけこうなってこ、うん、うちはもう全部残りはね、うん、大した形じゃなかった、うん、いいのだけ持てちゃうそうそう<笑><笑> 見てパッて取る。ハ<笑>いアインが止める暇がない。<笑>それダ止める暇がない、ね。これ古商売の取引きですこれ。古取引きできたの？第二でね。第二で取り木。うん、去年取引きしたものこれ。第二だったら取引きできます。第二のところを取ったって。そうそうそうそう。うんこあのうん、梅もどきだからね。うん、それにしても枝が増えて増えてると思わない？うん、うん、すごく多いね。どうした？うんうん、<笑>この木はね伸びるまで待ってちゃダメなの。 このぐらい伸びたらもうボンボンボンボン切っていくの、うん、そうするとどんどんどんどん増えるの。うん、それは取り切して る, しているの。いやあ取り切してる時も大丈夫だね。パッパ が, パッパが、うん。うん。もう伸びたら切る伸びたら切っちゃう。そうするとここに枝が増える。こんな小さいんでこ こ, ここまで枝ないでしょだから。ね、う、え、んうんうんうん、面白い ね,、うんねいい。伸びたら切る。柔らかくても切っちゃうんだう。切っちゃう切ちゃう柔らかいところ切ってもいい、全然平気。あそう。これこれがほら。 あれですよあれかうんあれだよ、ほら、うん、今日は私がさ、こんなでっかいのお役やったじゃんえっ、ー と, えー、とね、一歳ミヤマガマズギ、たぶそうなんだ、ガマズギなのこれあの、男ヨドメだっていう話だったんだけど身のつき方が、男ヨドメじゃない、ね。ちょっと風鈴みたいにぶら下がるけど、うんうん、じゃないかっ て, ってだってこれこんな大きな鉢入ってさこれ、うん、取り木するって勝ちたいやつあ残りどうした、うん、<笑>明日はもう全然ダメ 映画出ない。うんね、花芽付くでしょ。うん、花目付いてこ一歳なんで、これうちのすごいもんねよ。ブワーッてついてて。これいいでしょ、でもこれで身が付いたら。珍しいよ。こんな大きいのこんなでこんなだったやつをうちから買ってどうするのっつったらあれのやつ。すいません。いやあれでこれで売れるよりこれの方が高いから、ね。そうでしょうね。 全然高いね。何十倍ぐらいするんじゃないはい。<笑><笑>ひと手間かけるとそうなるのはる、ね、これって こ, これもいいでしょ日本かまつかですかかまつ日本じゃない日本じゃない。日本かまつか。かまつか。なかなかまだ花芽が流れかなねやたら出るじゃないこうやって。うんうん、取らないと花芽の方に行かない。ヤゴ。ヤ<笑>ゴ<でも>。<笑><でも><笑>あ、面白い石付きの包丁器がある<笑>、うん。石付きね、意外とこれじょ丈夫なんだよ。石付きにするとよく花咲くよ、これ。あ、そう。 これほらコチョギでもこれ、うん、あのほ縁取りのあるしい縁取りのるう普通なあ、まあそっちのねううのやや白鳥ゲのこれです か, かこれは普通 の, のかそうこれは細かいやつねあ紫のやつねこれねすごいねいいの石、うん、きにすると元気でうそうやってみよういっぱい刺してある、うん、これやってみな<笑>こんなこんなちっちゃいのが死ぬほどない、うん、石付きにしとくとねすごい花咲くからいい石だね、うん、石も選んで買ってんのかな、うん、もちろんこうなってんだねこれもちろんこんな石ないよないでしょない こんなでかい箱からね、いくつか。あの時ね、拾っといたの。うん、あの、ね、のあ、そっか。うん、です、箱でかからな。<笑>いいのだけ抜くんだ、やっぱりな。いくつか抜いといた。今ね、<笑>いっぱいあるけどあの形はないから、もしあれするならくっつけちゃべみたいな。そうそう、くっつけちゃべ。一人でおくっつけちゃう。なるほど。瞬間接着剤でくっつるようじゃん、俺なんか。うん、多分瞬間接着剤そ。それでね、ただくっつけちゃダメだから、そこにね、あの 赤, 赤玉の。うん あのうんと細かく、いやつをね、ぱらぱらと巻くの、それで、それと一緒にくっつけちゃう。うそうするとくっついちゃう。セメントの粉もくのあそ、それでもいいけどね。これ、こ れ, ほらこれやるここ、これ、これと同じだから。うん、そう、こういうやつ。こういうふうになっちゃうから。これ、パチパチになっちゃうの、ほら。これは何、赤玉の粉と。赤玉だけ、これ。これは、ちほ。赤玉の粉。白 の, の粉。入っ本当、石の粉が一番いいんだけどね。あなたの。あなたの。 どうする？ほら、うちのうちの新葉がさ、はい、葉っぱが全然ほら伸びてないでしょ。確かに、そうですね。これ日当たりの良 さ, 良さですよ。これが日当たり、うん、日当たりと風通し。えー、そ, そんなつまるんですね。うん、すんごいつまんの、ね。これなんか見てるとすごいよくわかる、ね。だから年に何回もつまないうん。本当にこうこの一番強いところが伸びてくるから、そこをちょっとつまんじゃえばいいゃそれでほとんど終わり。 れえー、松のもとに生えるとすごい成長するんだよね。 ここかつで こ, これががね、ね底底面給水、ね、底面給給水水水ここってやるるおーああ危ないよなんまんだ、どっから抜けそうそうそう。SDGs これは電気を通すだけす、うん、いいすすね。 こ れ, こ, れこれ1回たまってそれで全部抜けるのに何分30分ぐらいです分であ十分だよね、うん。意外と早く抜けますよ。これあったら便利だなこれだとね誰だっっ花咲いた時に花に水かけなくていいんですよ 花をだから落とさず、うん、そうですだから荒廃させるのに花に水かけなくて済むから比較的いいんですよねこれはもうずいぶん前から使かかってますよね、えー、盆栽世界もずいぶんこれは取材したから ね, そうだねすごい古いよね、うん、もうこのくらい溜まるとねほとんど 上, 上までこれ水くるんですよねこのくらい溜まってくるともうほとんど表張力で上がってくるんですよ、えー 家が密集してても、水が通り心配ないじゃないですか、はいはいはい、これだったらなるほど。うん。これはね、だから便利ですよ、比較的。うん。ここは付いていいですかそっちは付いンいいですかそっちはスいていいですあ、スプリーンクはついてるのかこれが完成したとき、少し斜めにするの、あーダのこうだの段つけるのって。うん、前、段ついてたけど、うん。そう、前はね。ね。ここからこうに流れて、コ、うんうんうんえーなるほど。その方がね、水の量使わない。 今水だけいったかぱそになったからあ今これで止めます。 ちょっと水が引いていくる。そか二十公メーたんじゃない、えー？これのあれはね下にねこういうなんて言うの段がある棚なんですよ。これはほら段があるからさ、うん、下に少しぐらい水が溜まっててもねこういうふ風でしょ。これは平らなんですよ。うんうん、こっちは、えー、平 ら,、うんほらえー。こっちの平らの方にはねちゃんとねのけたんのあれは。あここにはほらこれだけ上げてまの。 そうそうこの上に水たまらないでしょ。う改良改良版だね。そうそう結構何台も作っているからね改良ね、うん。皆さんも作ってみてはいかがでしょうか。ですね。すねこれは便利ですよ<笑>本当に。大変そうだけど頑張ればできそうな感じですか。できますよ。ちっゃいのだったらできるよね。できるできる。ホームセンターなんか行くとねあのこのぐらいの取れるあの、うん、穴の間に取れる売ってるんですよ。それに穴あけだっていうんです。それであの。 これを五つぐらいや、やりたい人だったら、こういう場所を取れなかったらば、それを置いて。うん、あの、これ、塩ビパイプ、こうやって、そこに一個ずつ穴を開けるんですよ。はいはい。それ水をそこに出せば、で、小さい穴開けた状態、うん。やり方はいくらでもあるよね。ベランダでできるとかそうそう、ベランダで、水が飛ばないからね。うん、これだと、ほら、やって、出してみる。ちょっと、こ, れはまりますこのぐらい飛ぶんだろう。だから、まだ一年ぶりでしょ おお。回らない。回らない。で三百六十度です。まあまあ、のテーブル。へえ。雨降るよ。あ、う、の、ん。うちらは下から出てるよね。出て、回る。回ってないよ。っ回ってないよ。いちょっとこんな感じで出。なるほど。まあ、今はほとんど家にいるからね。あんまり使わないけどね。でも、これで四分ぐらいやると、ほとんど大丈夫。これはもう、それこそ。 三十年四十年使ってんじゃない私は。ええー。まあ、いっぱいあると便利ですよね、これの。でも仕事してる時はね、やっぱりこれないと、仕事にならない。これがあったから、もう五十年間もやってこれたんですよ。相棒ですね相棒ですよ。これ<笑>ただあの、私の仲間でもそうですけども、あの、これが壊れてね。水が出なくて、か、うん、らしたって人は何人かいるんですよ。なるほど。タイマーがね、電池じゃなくて。 線でやってた人は停電しちゃって。ああ、なるほどね。電気式のやつだとね、あの停電するとね、あの元に 戻, 戻っちゃうんだねそ。それからまた回り始めるから時間がずれちゃ う, んだようん。それでからした人も多いけどね。なるほど。そうそうそうそうそうそうそう。それでね、車輪バイ。車輪バイだよ。車輪バイじゃないよ。車輪バイだよこれ。違う。違うの車輪バイだよこれ。日本のじゃない。日本あのだから。 台湾かなんかのやつなんだよ。台湾チャリンバイか。うん。あっちのね、暖かいと、ね、ころのやつ。葉っぱ違いますね。違う。葉っぱちょっと違う。あ、ね、花がよく、ほら、よくつくんでいい花なんだこれが。<笑>これでもこれでもいい木でしょ、うん。いい木だ。うん。ちっちゃくていいすごい。こういうの作りたいんだよね。作って、ね。味あんで。味がなんですよ。ここがいいんだよね。ここがね。ここが。ここが何いいね。サイズがいいなこれ。うん。 いやこういうのだとさもう一度の枝だったとか何度かって言わなくてもなんか雰囲気でさ気で、ね、楽しめればねれこのサイズはいいと思ってるんですよ。も、う、も、ん、ってしてて、ねうん、いい、ね、そんなになな、ね、そんなにこう決めちゃったらごちゃごちゃしますよね、うん、逆にねそうそうそうそうあんまりいい感じしないかもしれない国分の時にさ、うん、すっごい小さい小商売って書いてあったんだよ。えー 高商売じゃない。商売には見えない梅メモ書きだとしたらもね、すごい身が小さかったの。うん、それでみんな気楽に、わあこれって買って買ってたの。たのんこんな模様面白いでしょ、ほら。 こっちの方がいいよね。 うんせっかせっかでいいよ。やっぱりねあのクマさんにあったこれですよ。ソナレ？ソナレ。ソナレか。葉っぱ小さいでしょ？ああうん。すごいちっちゃいソナレだね。そうだよ。これソナレ？ソナレだよ。先っちょが心拍になったやつじゃないの？違う違う違う。えー、こんなのあったの？うん、でこれ取りきちゃうじゃんもちろん。 うん、うん、うん、まあ、どこ、ですね、わかるけど。うん、これ、うん、だ、これを、はい、これを残し て,、ねうん残して。ここ で, ここ で, で、うんね。これがそなれだからね。これがそなれでしょ、うん、私そなれ好きだの、うん、ほ ら, ほ ら, ほら、うん、ほら、猫ほら出てるやん、ほら、ほら。あ、本当だ。<笑>ほら、猫。<笑>そなれ、そなれ可愛 い, いですよ。は い, い。そなれ好きなんどっち前だ。これ前あ。これ猫出てるやもう大丈夫。え、うん、こ, これ猫出てる。えー。 いけなんほらねさっきの「そなれ」じゃないみたいに見えたよねこれも細かいけど細かくなっちゃったのかなういや違う違うほら、えー、ほら違う違うやな全然違うものが違う。これは今刺してるんだよこれさついてるよエクステリアのさ外に植える、うん、あそこで売ってる洋物のなんかだと思うんだけど、うん、えもう分からんんよそだよこれゴールドクレストとかかみたいななんかあれと同じの、ね、な何本かあの。あのー 植え込みにこうバーって林みたいにしてるのを見たことがあるから多分そうだとは思 い, ます、ね、いろいろ見させていただきましたはいご苦労さでした<笑>というわけでえー、っと鉢もねこのあとちょっとだけあるやつ見せていただこうかなと思いますのでおまけもご覧くださいとじゃあ原さんありがとうございまし た,、はい、までしたありがとうございました いいな、と、うんぼ。とんぼもらおうか。<笑>これ新しくないこの色。緑にね、ちょっと。黄色混ぜた。上にね、緑の上にちょっとね、塗ってみたんだよ。へ、え、ぇ、ー、あんまり緑が緑緑に来ちゃって、ガーだから。カニあった。なんだわぁ、すごい。カニさん。うわこれいいじゃん。このサイズとさ、ほら、うん、カニ。サイズ感がいいのサイズとカニがいいんだよ。これはいいな。 ね、面白いでえな。これオールさんでしょうがえすかのこれっ違うの ああ、あ<笑>あ<笑>、えー、あ、はははんんんここここここれはこれだれはこれはだこれだ、ね、<笑>これれえ、ね、がが違うそううううでししょそそっっっかかかかどだだてるななもといいの面白<い笑>あ今回はね、失敗たたす出、ま、ちょっと温度足んなかったみたい。 じゃあこれマニュなんです。人気ですよね。桜吹雪綺麗ですよね。これがうまく出たらもう最高だよね。ねうん、もういいよね。これいいよ。よくできたの？あ結晶なんか茶色いあれも出てるね。うん、赤も出てね赤いのが。ななんだ？いいでしょうこれ。どうどうしてこうなったの琥珀言いって。これなんか最高だよこれあ。形もいいな。うん、でも こ, こ赤くれるの、うん？赤も出る。赤く。うん。 あ、これすごい綺麗いいでしょうー、うんうん、これ自然にこのこういうの出るんですかそうあのうまくいくとそうで。焼いた時のな、あ、ごめん そ, そ, そうもし、そう出ないとただ黄色っぽくなっちゃったりしちゃうのもう溜まってんのがいいじゃん、うん、原さんうんあ、んこれ綺麗だ何隠してんですかこれ、まあこれは桜だから見たくない見たくないよ、先生これ、うん、いや、これは自分で取っとく取っときたい そんなには出ないよ、これは。あ, あ、そうなんだやっぱりそうそうそう。そんなにね、ヤクタンビ、ヤンビ出るってんじゃないんだよね。へえ、うん。すごいね。不思議ですよね、これこれ。琥珀っていうの？琥珀油っ い, いつものはそばだよね。ちょっと違うもんね。いや、全然違 う, 違う。これでしょ？これ、うん。これ、これもすごい人気あるけどね。そば油。この斑点はいいよね、でも本当に。ふう。ふの。 点々が出たことあってさ。東、うん、福寺のくせに友達だとか言 っ, って大騒ぎしたしなって言って。2回ぐらい出たけど。うん